みなさんこんにちは。わーゴールデンウィークが楽しかったかゴールデンウィーク終わったから私はどこに行ったと思うホントガール初めて行ったんですよわーいかくだったので、ちっちゃい動画があるなんですけどぜひ見てくださいせーの おはよう今ちょうどポルトガルに着いたんですけど結構イタリアに似てるねって思っててスペインとイタリアのミックスな感じするすごく今回のイベントは全部日本語でポルトガール語に翻訳してもらいます やーほー、今ホテルに着きました今のところはね、スタがすごく優しくてやっぱり日本語が喋れないんですけど明日から翻訳してくれる人がいるけど今は英語で頑張って実はあなたの英語がすごく上手ですって言われてあ、あ、え、本当ですか本当ですかって<笑>すごい嬉しかったですコミュニケーションができるようになったそんなに有名人なのにそんなにフレンドリーですかって言われてえ、そうえ、嬉しいって<笑> でやっぱりそのイタリアの方と日本 の, の方と両方のカルチャーとかコスプレカルチャーが話せるのことがポイントだなって思ってみんなすげえびっこりしますね今からちょっとイベントもチェックしますのでぜひ見てくださいマシュンみん、ま、イベント閉まってるんだけどこんな感じですここのステージ えー、と向こうはそこまであのブースとかのインスタグラムから実はね2か月前に友達が作りまして<笑>は<ー>い見<笑>る見るなになに何何何書いてる、okay. ルーミーリオ ン, ルーミーリオンあ僕のヒーローア カ, ミアカデミアや僕<笑><笑>のヒーローアカデミーが<笑>じゃあ今からちょっと遊びに行きますよかったすぐ友達が作っててイエイ<笑>今は綺麗なところですよねすげえ長いでしょ すごい、すすすすごごごいいいいいお台場よよよりも長ででしょう眠れないよーーれなーーこはス テ, ー ジ, ステージだけですよわーすごい緊張する。 わあオッケーはいウィンドウインタビュー終わりました日本語でする予定だったんですけどなんか急に「英語喋っていいですか?」って言われて全部英語でやってたんですけどもうヤバいレベルの英語なのでどうすればいいのかわかんないでもすごく良かったし満席だったからまあ結構いい感じだったなって思いますで今からコスプレイャッジメントをやりたいと思いますイェイ よし今からちょっとイベントに回り、えー、していきたいと思います。イエーイ イラストレーターさんが自分のイラストを売ってますで絶対日本に売ってないものが見つかりました絶対それはないダツーコスプレイベントの中にダトゥーダトゥーやってますよすごくないすげえアートですよね完全にわあすごい着替えた 今回やっとナナとレイラのコスプレができて超嬉しいですポルトガールにすると思わなかったけど<笑>いいねポルトガールの最後の日ですポルトガールにいるなのにラーメン食べてます超美味しそうと<笑>んかつラーメン、うん<笑>うん、美味しい味の方が あのね、グラブの方が柔らかい、まあ、全然美味しくて、すごくフレッシュな感じしてます。リスマスのダウンタウンです。綺麗。それすごい。綺麗。すごい。マスクは。 暑<笑>暑いやっぱりねこっちの方がイタリアよりかはみんな英語しゃべる。<音楽> すごいとこころはこれわかる日本語でわかんないけどこれがほんとどこでもあってほんとどこでもにあるから誰も盗んでまあ、盗まないし超便利リンじゃないえー、いいなーいいなーここ超いい電気だしポルトガールが初めて世界を見つけたらしくて日本は1541年がばわれました渡れまし た, ました日本語忘れてましたええ<笑> こちらのモノメントがあるんですけど、何ですかちょっとわかんないけど、あたしのエヴァンゲリオンっぽくない？え、エヴァンゲリオンっぽいでしょ？<音楽> これ<笑>今から日本に帰ります。すげえちょっと疲れた。なんかずっと飛行機に乗るのがちょっと疲れてきたんですね。あと、6月の4日から10日までにイタリアの違うイベント、私の友達ダニアちゃんと一緒に行きます。待ってまーす。さてどうでしたか？楽しかったですか？結構頑張ったよ。動画を撮るのが。<笑> 日本語で喋ったらみんなすっげえ変な感じで見られてて。 えず最高だったわもう最高だったもう一回絶対ポットガリーに行こうかなと思ってイベントのスタッフさんがすごく満足してたからいつかまた行くぞと思いますみんなやっぱり日本のポッカガリ書くこと大好きだから自分がちょっとインフルエンスするのがすごしいです忘れずにコメントしていいねボタンを押してチャンネル登録してください はねな、なんだっけこれ サ, サルティー ナ, サルティーナ日本語サバケサバケかなえっ、ー、とねこれカストア全部魚魚だけすごくないこれかわいいで例えば自分の年を選ぶとその年は何かあったのかをあの、書いてるらしいんですよ、so、you can take this one moment. 例えばね私こちらですじゃじゃん そう、アブラルテンポ、あの時間のえっ、ー、と力、時間の力じゃない、時間の値段。日本語超やばい。<笑>えー、美味しそう。結構美味しい。初めてサバ焼きを買いたいなって思ってた。と、それで今向こうからここまでに来てすげえ楽しかった。でこちらの。可愛い。 いやー、こちらってさーミュージックビデオで撮りたくないすげーすてわー、なにこれ